こんばんは、えー、今日はホワイトでってことで、ちょっとお前のにやりたいもんがあるから、ほら、何にもねえよ。ああ、われてくれるの嬉しいけど、怪我しないように帰って、ビッチ楽しんで帰ってくれ、オーライ<音声>。今日、おめえら元気じゃねえか。えーあーはい いいからさ、あの暴れの構わなきゃ怪我しないでやれよ。いいな。<音声><音声> せっかく来たんだからさ、そんなとこ座ってねえで降りて楽しんだどうなあ、もっとっぱい人がいっぱいとほうが面白いだろうし、ええ、他のバンドのウォーミングアップにもなると思わない思わないか、まあいいや、ええ、メンバー紹介したいと思います。 国花岡や焼ギターはうちのバンドの要であり、ええ、最高にかっこいいやつですヒラーになる人お前ナルさん1000円小いけどキラーになる人お前いるやつ全員の声出してみろよおめえボーカルは優也ですよろしく 聞こえんなボーカルはゆういらずよろしく、えー、久々にいい曲持ってきました「t o d r i g h s えっと、じゃああっちらああお前、歌ってる最中にはボタンがブチとかで切れたぞ、おめえ太ってんのかな<笑>次のライブ予定なんか行ってきたいと思うけど、次いつだっけいつだか、いつだっけ、次いついつ、次いつ次い つ, 次いつ今日は十四日でしょ 21? あ本語点でしょ、それだって本語点は言わないじゃん。 4月3日だっけ、そうか、それじゃあちゃんと次のライブね、ごめんなさい、4月の3日にまたここでやるんで、ぜひ見に来てちょうだいよろしく、<笑> あ, あ何、あそうか、4月の16、14じゃなかったっけ、4月のあと14日があのー、原宿ルイドでやりますんで、それもよかったら、ええ。ええ ライトえー、あとちょっとだから、怪我しないようにあ広すぎるうちの中で。 からその場などその場その場のも聞いてをライチ どうもありがとう本当はお前暴れんのとか過激になってんのはいいけど怪我したら元もともっともないからなホントに泣 く, 泣くなほら本当、危ねえからその場で上にやってちょうだいなあ スバム